はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の食材は、こちら。いいよっ。大量のね、卵。これ、卵なの全部これ。めっちゃ買ったんですよ、卵。というのも、こちらの卵はゴールデンタイガーさんの TKM で使っている田中農場さんのね、卵なんですよ。この卵がめっちゃうまくて、どうしてもこの卵が食べたくなってしまったので、ネットで購入させていただきました。で、 今日はシンプルにね、卵かけご飯を作ろうかと思っております。プラスアルファでお味噌汁も作ったりして、一緒に楽しんでいこうと思います。まずはお味噌汁作っていきまーす。よいしょ。今回の具材は簡単におネギとお豆腐。はいはいはい。お揚げ。はいはい。で、最後にこちらの青砂糖。あ、これ水で戻してからやるんだ。まあ、いっか。 <笑>そしたらお味噌溶きましょうかねお味噌お味噌とあオッケーオッケーお味噌汁オッケーそしたら続いてはご飯ですねご飯持っていきましょうはいはいはい熱熱熱本日もこちらの一生ご飯をひっくり返さないとはいいくよせーのあっ熱っ よはいじゃあ一生ご飯を崩してってとやっぱり一生って多いなー<笑>ちょっと真ん中を今回はがっつりと開けます真ん中開けてでここにこの生卵をこれをねどんどん割っていきましょうい8 11 15 18はいはい20個とはい 20個入りの卵かけご飯完成いたしましたトッピングなんかもいろいろ用意してありますので向こうの部屋で楽しんで食べていきたいと思いますはいってことでこちらの部屋に移ってまいりました今回お醤油の方も卵かけご飯専用のお醤油を3つほど購入させていただきましたでトッピングもちょこちょこ用意してありますんで順々にね紹介しながら楽しんでいきたいと思いますとというこで早速 いただきますではまずお醤油使おう1個目の商品がこちらになります寺岡屋の卵にかけるお醤油うんってやつこれはねなんか鰹節のエキスとか昆布牡蠣エキスが入ってるみたいですしいたけも入ってるとりあえず一回ここら辺にさささっと卵と一緒にいようんうまそう いやこれ絶対うまいやつじゃんうわうまそう見えるかなあんな感じ超うまそういただきますあうん卵が濃いなこの卵かけご飯めっちゃうまい やっぱこれこれね最高の贅沢ですわいいようんうまっうんああシンプルって一番うまいちょっとお味噌汁お味噌汁いいよ合うねーうまいねー こう、いろんなね、贅沢な食材を買って、それをね、贅沢するのもいいんだけど、こういうシンプルな食材で、普段よりもね、少しお高めではあるけれども、美味しいもの、それで贅沢した方が、僕は好きかもしれないですね。 こちらの卵なんですけど、まあ、ネットのね通販で買うともちろん普通のスーパーで買う卵よりも少しお高めだとは思うんですけれどもそれ以上のうまさがあって価値があるんでぜひ食べてほしい普通の TKG に戻れないぐらいうまい<笑>うんちょっとお醤油変えてみよう次が「百年蔵の卵ご飯醤油甘い香りがなんか甘い気がする <笑>うんあうんあ全然違う醤油も全然違うこれはめちゃめちゃだし感が強いなこの醤油は昆布とあごだしをメインに使ってるらしいですね昆布の甘みがねすごい強いです この醤油もうま、うん TKG 無限に食べられるわそしたらちょっと薬味にネギをはい絶対うまいこれ絶対うまいもんもう食べなくてもわかるわ やっぱり TKG ってシンプルなんで薬味とかね味変もこだわらずにシンプルにした方が絶対うまいですねネギとか最高だもんなうん、うん、そしたらそろそろいっちゃいましょうかこの子ね<笑> う, うまいな続いてこちらの3種目の、えー、お醤油うゆ井桁さんの卵かけ醤油ですねはいじゃあお醤油をあなんか色がね薄いあこれ甘いすごく甘い なのかなあでもうまいな3つの中でこれ一番甘み強いですねこの醤油甘みも強いしだしもしっかり入ってるんでねみりんとか使わずに煮物とか作っても美味しいかもしれないですねそしたら追加で生卵を入れていきましょうかとりあえず追加で5個入れました 一旦この寺岡屋さんに戻って、これ一味かけちゃおうか一味。うん。あー、いいね。うん。やっぱ卵自体も甘いし、お醤油もね甘いと。 後味がこうもったりするんですけど、一味を入れることによって、ピリッとした後味がね、それをさっと、さっときれいにしてくれるんで、またね、これどんどん食べ進めちゃうな。うまっ。ちょっと、鰹節もかけちゃおう。ネギも追加と。で、最後にこの一味と。 えー、ここ最高でしょこれ絶対うまいでしょううまーいやばこれうんー最高にうまい 卵は足んないっぽいな<笑>。追加でと。これで今ね、卵二十八個目です。ヤバ量。<笑>あ、乾杯忘れてた。やってないよね。遅くなりましたが、乾杯で。すみません。 なんかすみません<笑>はいそしたらこれが最後の一口でございますう腹いっぱいはい、<笑>ごちそうさまでしたはいということでただいまね一生の卵かけご飯完食いたしましたあーうまかった とりあえずね卵がうまいもう濃い濃<笑>こちらの田中農場さんの卵についてはネット通販なんかもしておりまして概要欄の方に販売ページを記載しておきますので気になる方は是非そちらもご確認ください、まあ、お醤油とかねトッピング、まあ、お味噌汁を用意したりして全部ね美味しかったんだけど今日は何よりも卵は美味しかったでございます